今よりももっと簡単にお腹をへこませる方法というのが実はあるんです。今回は〇〇を使って行っていきます。行う腹筋としてはたったの3回徹底的に腹横筋と腹直筋を簡単に効かせていきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで今よりももっと簡単にお腹をへこませる方法というのがわかります。必ず最後までご視聴ください。 皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、今よりももっと簡単にお腹をへこませる方法、実はあるんです。それは、ペットボトルを使いながら、プランク、クランチ、デッドバグを行うということです。お腹をへこませる第一のポイントは、腹横筋と言って、お腹をへこませる力、息を吐くときに使う腹筋というのを、いかに身につけるか。 辛いからと言って息を止めてしまっていては腹直筋しか効きません。そこでペットボトルを加えてふーっとやりながらエクササイズを行うことでより簡単に腹横筋が2倍3倍と鍛えられます。そこで今回はプランク、デッドバグ、クランチという感じで腹横筋を使いやすい種目から最後は腹直筋と腹横筋を使うクランチ。 というのを3回ずつ一緒にやっていきましょう。ペットボトルがない方は今回内容だけ見ておいてください。もしペットボトルがある方はできれば用意してください。そしてペットボトルの空気の開け方のポイントとしてはカッターナイフなどで L の字に切ってください。L の字に切って切った部分を外側に出してください。そこで外側に出した部分で指で軽く押さえながら 空気の調節をしながらエクササイズを行っていきます。今回の部分をやっていくだけでお腹がかなり凹んできます。皆さん、喜んでください。では、プランクからやり方を紹介していきます。はい。ペットボトルがない方は、まず、なしでやり方だけ一緒にやっていきましょう。ある方は用意して。これをまず加えます。唇だけでは結構、息吐いた時にポーンって飛んじゃうので、歯で少しね、ペットボトルを掴んでください。開変え。大、は、え、いはい。 口を閉じて、できるだけ腰を丸めて腰が反れないように腰をしっかり丸めて加えてふーっとお腹をどんどん持ち上げる意識でプランクを行っていきます勢いよく息を吐いてしまうと空気がすぐなくなってしまうので加えてるんですけども割と長くふーっとできるだけ息をしっかり吐きながら行ってください 今回は私は数数えますので皆さんは加えたまま息を吐いてくださいそれではいきますスタート 1234561899OK2 回目いきます息しっかり吐きましょういきますスター二、3, 4, 1 2 3, グーグーグー OK お腹が熱くなるのを感じてると思いますお腹が熱くなってれば正解ですラストはい12345628グーグー OK いつもよりも必ずお腹に効いてる感じがあると思いますい 次はデッドバグですこれも同じですペットボトルを加えたまま息を長く吐いてお腹をへこませくださいデッドバッグのやり方は手足万歳手も足も起こすこれでキープあんまり起きたらダメですこれぐらいです低ければ低いほどお腹に効きますもし首が痛い方はもう少し起き上がると首が楽です腰が反れると腰が痛いので腰をしっかりつけてください行きます 1、2、3、4、5、6、1、3、六、4、2回目いきます。 ラストはクランチですクランチは腹直筋に効きやすいので腹直筋に効いてもいいんですけども息をしっかり吐くために起き上がったところで息を吐き切りますやります足は L 状態をしっかり起こす。手は前に伸ばす。これで、起き上がったら息がなくなるまでキープです。できれば10秒。お腹をどんどんへこませます。3回いきます。はい、1、2、3、4、4、4、4、4、2、 なした、えーの お疲れ様でした。今回ペットボトル使わずに頑張った方、それでもきついと思います。ですが、次回はこの動画をもう一度見ながら、ペットボトルを使ってやってみてください。L の字に切り込みを入れて、切った部分を外側に出してですね、あんまりふーっとやってね、息がすぐ抜けるようなら、ちょっと切り込んだ部分を少し閉じてですね、調節して使ってもらえたらと思います。 これを使うことで断然腹横筋が身につきますもちろん肺活量も身につきますですので息が上がりやすい疲れやすいそういった方にもね肺活量がつけば息が上がりにくくなりますからとってもねペットボトルおすすめです普通の腹筋でもですねペットボトル加えてやるっていうのも効果的ですお腹にウッと力が入りやすいので腹直筋にも意識ができて効果的ですもちろん腹直筋使う場合お腹をね 息をを止めてお腹 に, とにかく力を入れるそれもありなんですけども初級中級の方が息を止めてしまうとお腹じゃない部分に力が入ってしまって力が逃げてしまうのでできればペットボトルを使って適度に息を吐くっていうことでお腹に意識がしやすいですお腹がへこめにくい方早くお腹をへこませたいって方はエクササイズの時にペットボトルを使ってデッドバグプランククランチなどをやってみてもらえたらと思います 参考になった方はよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたしますこれからも少ない回数少ない時間で効く効果的なエクササイズを載せていきます登録されてない方はよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします各種 SNS もやっておりますので説明欄から是非よかったらリンクをしてもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました